ゆゆゆっっっっっっくくくりゆっくりりりからねねははいいマジやててまますすすこことつ水ででんにちのホチです。はいはい<笑> 今日、はいはい、見見てててての通 り, 見ての通り<笑>見てもららんよ<笑>ホーススをを使って光らせて、はいいと思いますす、はいはい、光るのねります、はいえー、とじゃあもう早速やっていきます、はい、まず酸 素,、まあ、酸素と、ね、水素が必要になるんですけども、はいはいそうはい、酸素が1、はい、水素が2。 それを注入して、まあはいはいはいね、ギュッと合図を出したら線をしていただいてそこに足型で、はい、かっこいいスパークを残すと、はいう流、はい、れでやりましょう。はいう 頑張ります、はいか袋ら<笑>は行きましょせんぐらい入って。 まままあまあ、まあこんんなもんですねはい。一 ななんでリアクションがいいのすごここの端っこと比べればわかるけど明らかにほら も火がと、えー、すっごいっ、ね、って見えますよ、ね、持ってまねるっていうこととはつままりこここ水ですすね、えーとえー、ここもしかししかかかて抑えててええたたたたんだ抑えてましたああ、あじゃゃ衝撃があう指ごっっっきち、ね、れでスローでもう一回取れればいいんだよな。はいじゃあ か手応え的に水素を多めに入れた気がする今。